関西ゼネラル支部というあの労働組合をやってますえー、消長をやってます。えー、っと、あの今日はですね。あの実子というあの団体について、あの今紛争を継続中なので、それについてちょっとお話をしたいと思っています。実、え、子、ー、という団体、あのご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、っとどういう団体かと言いますと、あのこれはまあ略称でね。実子というのは？ あの正式名称は国際人材協力機構といいますで、えー、っと主に外国人技能実習生の問題からあの入管法改正で新設された特定技能、えー、そういう労働者に対する支援とかあるいは受け入れ企業に対する支援そういうことをあのやっている団体ですまああのその業務の性格からも分かるとおりあの 純然たる民間の会社というわけではありませんあの、えー、初代のその理事長ですねまあ一応公益財団法人とはなってますけれども初代の理事長っていうのはあの検事総長です2代目 の, の理事長も確か検事総長出身ですでその後の歴代理事長もことごとく、えー、地方検察庁の、えー、検事長があの 順番にま あ,、まああのポタルやっていくという形になっています。だから非常にあの法務省と関係の深い団体。まあ、あの私らの言葉で言わせれば、法務省の天下り先というふ風なことになっています。それともう一つ。あのやってるのはまあ、労働者に関わることなので、厚生労働省ともあの関係が深い。だからまあそこの職員というのはですね。 一つは法務省出身者特に検察庁関係あと入管関係ですねの出身者その OB があのほとんど占めてるでもう一つは、えー、と労働局です、まあ、あの都道府県各都道府県に労働局ってありますけれどもそれは厚生労働省の下部組織そこの出身者が非常に多いだからまあ 事実上は厚生労働省法務省の天下り先というふうな団体ですでそこがあのやる、まあ、いろいろ問題になってます外国人技能実習生に関わるような業務をやっていくまあそういう団体ですで私らが問題にしているのは、まあ、この間入管関係とも非常に問題にはなってますけれども私らが直接問題にしているのはあの、えー、とそこの職員の方がいらっしゃって でその方がこの3月31日に雇い止めにされるというふうな問題をあの問題にしてます1年間ずっとあの交渉やってきましたまあ結局えっ、ー、と交渉やってきてもこの今年のもうじきですけれども3月31日に雇い止めにされて掘り出されるということになってますでえっ、ー、とその理由は何かとで あの実子の方が一番の根拠にしているのは、えー、就業規則の規定ですで就業規則にはどういうふうに書いてあるかというと2013年の4月1日以降に入職した契約職員については5年を超えては契約更新をしないというふうに書いて書いてますでこれが根拠ですとでここに明示してあるでしょうとだからあなたはもう4年9ヶ月でも契約終了ですと これ以上の更新はしませんというのがまあ、えー、簡単に言えばその実行側の主張というふうになりますでえっ、ー、と修業規則に書いてあるその2013年4月1日これはどういう日かといえば改正労働契約法が施行された日何かというと何が改正されたかというと5年を超えて同一の使用者の下で働いてきた 労働者に関して、有機雇用の労働者については無期雇用転換申し込み権というのは与えますというふうにあの労働契約法という法律が改正されてその改正法が施行されたのは2013年4月1日です。でもともとんでそういうふうに法律改正したかといえば有機雇用労働者というのはあの非常に不安定です。だから、その不安定さを解消するために、 五年も5年以上も働いている人に関してはもう無期雇用と変わらないから無期雇用転換ということをあの本人が申し出ればですね会社はそれを自動的に認めなければならないというふうなあの法改正がされたわけです。でえっと実子はまさにその法改正改正法が施行された日からその後に入職した職員に関しては 5年を超えては契約更新をしないといとううふにに就業基礎に書き込んだわけですこれはどういうことかといえば労働契約法ではもともと有機雇用労働者の雇用の安定のために改正されたわけ で, すで法務省も関わってるでしょ当然法律の改正ですからねで、えー、とその法務省の外郭団体的な事実上は天下り先になっているそれ実子という団体が その法律改正の趣旨と真っ向正反対のことをやり始めたということです要するに5年を超えて契約を更新しないということは無期雇用はさせない無期雇用転換はさせないという話ですからで法律改正を受けて実子が何をやったかというと、えー、有期雇用労働者の雇用を不安定化したわけです5年超えて働けへんということは不安定化するわけです 縦にもう1年間交渉をやってきましたけれどもガンととしして譲ろうとしないあくまであなたはもう、えー、と4年9か月で雇い止めですというふうに言ってで実際この3月31日に雇い止めするということになってます、えー、と私らもこれに関しては絶対許せへんとでまあ言ってみればあの法務省のねあるいは厚労省の外郭団体的な性格の強い 実行がそういういことをやる。民間の会社は全部右に習いになるんです。要するに労働契約法なんてのはまあ法律だけはあるけれどもそんなものは守らなくてもよろしいとまあ事実上の脱法行為ですからね。でいうことをまあ言ってますあの行政の外閣団体がやってるわけです。でこれをもう認めてしまえば民間はもう全部右に習いになります。 ということで私らあの今後もいろんな形で争っていくと思います、えーと。できればマスコミにもどんどん訴えていきたい。あのーえー、まあそういうね、あのー、もう反官半民のところが法務省と関係の深い団体がそういう脱法行為をあからさまにやるということに関しては今後も訴えていきたいと思います、えー。裁判も含めていろんな争いやっていくことになると思います。と、えー、ということで、あのー えー、ま あ, あの組合としてはねこの5年期限要するに5年を超えたら無期転換するとそれを、えー、逃れるために就業規則に5年を超えたら契約更新しないっていうことを入れているだから実行は問題ですでも実行だけじゃないですいろんな大学とかあの特に行政に近いような団体がそういうことを平気でやってますそういうところほどやってるというな この問題に関しては、えー、と今後運動としてねどんどん広げていきたいと思ってますので、えー、とまた、えー、裁判提訴するなりあるいはその後あの動きが出てきたらその都度報告させていただきたいと思います。えー、と皆さんの中でも、えー、と同じようにねあの就業規則とか契約書にそういうふうに書いてあってで本当は働きたいけれども5年に 達しないうちにも切られてしまうというふうな方がいらっしゃればぜひご相談ください。あの我々全力で取り組みます。ということであの今日の話は終わりにしたいと思います。